さあ、はい、それでは皆さん少し間でなまた元気いっぱいのお手伝いいにれぜひ会いに行ってあげてくださいね、えーえーえー、それでは皆さん、えー、よよさようなら、えーえーえー、バイバー、えーえーえーはい、イバーイバー い好きだの皆さんにに帰ってもらっていいからね。はい ごまちゃんプールハイとお貸しください。 いつもこの辺で帰りまーす。はい では行っていきたいと思いますさあきち は, しはです、ね、生まれたばかりいたい体柴犬くらいの大きさだったんですが今、1歳半で1年間と半年で1 3 0キロまで、はい、成長してくれました。 全然違うも I'm gonna go ahead and...